ゴキブリが出現しました。我が家ではゴキブリをこの輪ゴム銃で退治します。おる。おる。まだおるある待って待って。そっちからそろそろ見えます。はい、見えました。狙って狙っ て, てい。頭狙うんでね。はい。命中。 このように一撃で一撃でかなり弱る。<笑>うん、あとはあとはほうきとちりとりで片付けるのみ。ほらほらほらほらつつくなもう<笑>ひっくり返ったから動もう動けない。